皆さんこんにちはにまるさんです今日は珍しく新品でホイールを買ったので開封していきたいと思いますウイーグルで7月1日に買ってえっと稼ぎに来ました結構早かったですね何を買ったかは今から開けてみんなと一緒に見ていきたいと思いますそれではいってみましょうはいじゃあ早速開けていきたいんですけどまずこの上の白いのが何かというとですね ですね、あのコンチネンタルのグランプリ5000ですね、まあ、この買ったホイールに履かせるようで一緒に買いました国内で買うより安いんでウイングで一緒に買いましたはいでは早速開けていきます 違違いいまますすねなんか思ってたのと全然違います今までボーラとかあえっ、ー、とネタバレするとカンパニョールを買ったんですけども今までボーラのウルトラとかを買ったことあるんですけどもまあそれと同じホイールバッグが入ってるかと思ったんですけどもあの黒に白のホイールバッグとかですねそれがちょっと違いますねこういう形でなんか。 青なんですね水色のラインが入ってますね濃い色がもうですね白黒ではないですよねちょっと驚きあ、デザインも違うんですねこういう形でこれ今ちょっと画面だと黒く見えるかもしれないんですけど紺色ですね濃い紺色でで、この ファスナーの部分が水色ですねあこのデザインは新しいですねびっくりはいもう一つこういう形ですね ちょっと、このホイールバッグ開けて見ていきましょうまずちとホイールバッグでびっくりしちゃってし、じゃーん出ました見えますか、ね、はいえー、カンパニオールのボーラ WTO の 45mm ですね WTO はウィンドトンネルオプティマイズドっていうなんか SEO みたいな感じなんですけど空洞実験室で最適化されたホイールっていうことで す, ねですから空力がすごく特化したえエアロホイールっていうことになりますこのテカリ方めちゃめちゃすごいですねピッカピカというかテカテカというか前のボーラーのウルトラとかワンとかの えー、ものは僕はもっとこんなテカってなかったと思うんですけどめちゃめちゃテカっているというかもう鏡面仕上げみたいな感じになってますねすごい光り方ですねこれは高級感が半端ないですねこれは醤油を満たすんです じゃないですかあのボーラーの1とかウルトラとか の, あの白と赤の、えー、グラフィックがすごいかっこよかったんですけどもボーラーの WTO になってすごい地味なデザインになったなと思ってあんまり興味なかったんですけどこうやって実物見るとめちゃめちゃかっこいいですねこれ。 傷がついてるかと思ったら、T. M. っていう登録商標の T. M. だったですね。びっくりした。傷がついてるかと思った。そう<音楽>ですね。ここに T. M. って書いてあるんですよね。最初傷がついてるかと思って、すごいびっくりしました。 2回 a y フィットということでここしか穴が開いてないんで中レスにできるみたいですねで11足の島のハブちょっとだけ回してめっちゃ静か。 なんだろう、めちゃめちゃ静かな音がするんです。なんか拍子抜けするほど静かな音がします、ね。これも多分グリスが抜けてくると音が。 なんか思ってたのといろんな部分で本当思ってたのと全然実物が違うなっていう感じですねはいコイルに挟まってた紙なんですけども中にトリセツじゃないんですけどなんかこういう交ーみたいのが入ってますねなんかおしゃれになってますね随分 と, と,、えっと次はこのバッグですねこれちょっと黒く見えると思うんですけども実は本当濃紺ですね紺色ででジッパーの部分 トリセツとかですかねトリセツとクイックリリースとかあとはブレーキシューとかあとはマチューブレス用のバルブとかその辺が入ってて。 ポーチとしてなんかちょっとおしゃれですごくいいですね。なんか本当こだわりた感じにすごいなっててびっくりしましたで。フロントの方も見ていきましょう。 アリングですね、この何ていうんですかねこのハブの形なんですけどもすごいスペシャルのロバールの CLX に似てますね空力をやっぱり諦めていくとこういう形になるんですかね同じような形になっていくんですかねここはホンスペシャルすごい似てますねホン、まあ、空力良さそうですねではホイールの重さを測っていきたいと思いますまずはフロントから ですね、次はリアで す,、ねですね、はいこんな感じでボーラ WTO45 の開封動画でした、まあ、これでまた。 乗ってインプレとか他のホイールとの比較とかスペシャライズのロバールの CLX50 との比較動画とかそういうの撮っていきたいと思いますので楽しみにしていてください。それではまた